はい。おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね。まあもうちょっと見えてはいるんですけど、このね、ネットで、すごく気になった商品があって、こタバスコなんだけど、なんかね、6種類ぐらいの。もともとね、気になって買ったきっかけが、こちらの燻製タバスコなんだけど、燻製のタバスコって食べたことなくないこれ、ちょっと見かけた時に、絶対買おうと思って。でね、調べたら、いろいろ種類があるみたいなんで、これ6種ね。 セットで買ってししままいましたでこれに合わせて今日は大量にねちょっとピザを買ってきましたんで早速ねちょっと持ってきたいと思いますはいってことで今回はこちらピザハットさんのピザでございますこれをね今回は3枚 L サイズを3枚とあとね色々サイドメニューを買ってきたんでこちらをねちょっと紹介しながら食べていきたいと思いますということで まず1枚目はこちらプレミアムマルゲリータでございますもうねめっちゃいい香りするちょっと我慢できないんでいただきますまずとりあえずね普通に食べていこうでこれ耳にはチーズのやつを入れてありますこんな感じですねマルゲリータうまそうよいしょいただきます ちもちうんいいね久々にピザ食べたマルゲリータのねミニトマトのちょっと酸味がねちょうどいいうんうん早速タバスコ使ってみようかなうーん、まあ、まずはねこちらハバネロソースの中辛多分これ普通のやつだと思うんだけどタバスコかけて 見た目はこんな感じですねねいいっっううまやっぱタバスコってうまい、ね、僕今まであのタバスコちょっと正直苦手だったんですよ酸っぱい香りっていうのあれが結構苦手でこれはね結構ねタバスコっぽいその酸味っていうか酸っぱい匂いはすごく少ない。 タバスコが苦手な人でも食べられるかもまあ僕もそうなんでうんうまっしたら次これハバネロソース大辛ってやつですねもうほんとこんな感じなんかねほぼトマトピューレみたいなぐらいネトッとしてるうん これもうま確かにねちょっと辛いけどさっきよりは全然ハバネロの風味がねしっかりこっちの方が感じられて辛さうんぬんっていうか僕こっちの方が好きかもなうんうまでもやっぱ食べてると結構ビリビリくるなうん じゃあお次にこちらとこれがねハバネロソースの激辛みたいです多分さっきのよりも辛いはずこんな感じさっきのよりもね全然ピューレ感は強いん あ, あうんうん辛いけど爽やか さっきのはね、あの、濃厚なトマトみたいな、あの、ちょっともったりしてる感じがあって、パンチがあるんだけど、こっちの方がね、確かに辛さはちょっと強いけど、抜ける感じ、ストーンって。よよよよちょっと一枚目食べ終わる前に、サイド開けていこうか。アップルパイでございます。よいしょ。うん。 ピザを一回中辛に戻ろうこれちょっとこれ2枚食いでいきましょう挟んでとうんうんそしたら2枚目ですね2枚目がこちらツナマイルドでございますまたさっきとちょっと違ってねマイルド系ですね そしたらまずはそのまんまでうんうまっうんトマトとかバジルとか入ってないから香りとかはねとってもシンプルだけどお子さんとかこれ絶対好きだと思ううまいもんまぁ、あ、ちょっとそんな話をした後でもう限界なんでこちらを ああううまいあーうまいい今日もうまい<笑>じゃあちょっと別の食べしてみようかな次これかなこちらもねまあハバネルソースの中辛なんだけど色がね緑なのねでなんでかっていうとなんかうちわサボテンを使ってるみたいでなんかねちょっと味も違うみたいなんでこれも試していきたいと思います見えるかなちょっとねタバスコがねトロトロっと緑がかってます うーん。これうまい。ちょっと前にさ、ネットとかでも流行った、柚子すこってわかりますなんかあれよりも酸味は少ないけど、風味はね、それに近いものがある。塩分の少ない柚子胡椒みたいな感じかな。感覚で言うと。うん。うま い, いや、これお肉系全般に合うわ。絶対合う。 ああ、でもこれサラダもうまそうかも。海鮮サラダとかもいいな。これで。うまそう。そしたら、燻製はちょっと最後に取っといて。これもね、さっきと同じく、ハバネロの大辛なんだけど、なんかね、違うんだと思うんだよね。何が違うかは、わからない。見た目はこんな感じ。まあ、これもドロッとしてるよね。いきます。あお 結構さンってこう、スコーンってくる辛さだね。これがどっちかっていうと、一番ね、普通の今までのタバスコに近い味かもしれない。うん。うん。普通のタバスコが好きな方はこれ絶対好きだと思う。香りとかはね、一番近い。だから、ね、僕はあんま得意じゃない。<笑>うん。うん。 逆にこれあの、マルゲリータとか、そっち系のそのトマトの酸味があるものだと、もしかしたらね、ちょっと風味が飛んじゃうかも。マヨネーズっていうか、もったりしてる系結構パンチのある味のやつに、これかけるとね、爽やかになってね、とてもいいと思う。サイドメニュー忘れてた。これもアップルパイでした。<笑>これもアップルパイでした。見えるかなチーズボールみたいな。消費税なんだっけな ハニーチーズボール。あれだ、これ。多分メープルこっちだ。<笑>間違ってかけるの。アップルパイじゃなかった。でもアップルパイもかけても美味しいですから。まあ、それは許してください<笑>。まあ、サイズ的にも、いわゆるこう。ちょっとこちらも手で。あ、うまい。このチーズ感が強いから、デザートって感じじゃなくて甘じょっぱい揚げ物だね。うまい。 こっちなんだこれオマールソーツのリゾットフライってやつみたいですねあ、うん、うまっ中はねこんな感じほんのり味付いてる感じかなうんうまっこっちのツナマイルドの方にもこの大辛合うのかなこっちの。 個人的にはねさっきのあのマルゲリータには僕これが一番好きだったんだよねうーんちょっと違うなやっぱ爽やか系の方が合うなってことこっちだな大辛うん この激辛は、やっぱマイルド系の方に合うわ。やっぱ結構爽やかさが強い分ね。こっちの方がうまい。でも辛い。うん。そしたら最後に、ちょっとこの、真打ちを。燻製のハバネロソース。見た目こんな感じ。これね、香りがすごい。 優勝<笑>うまっねこれもしかしたらその辛いのが食べたいよって人にはちょっとね物足りない辛さかもしれないけどなんか辛みとかの以上にねその香りのねうまみがすごいうんはいこちらも完食 3枚目行く前にこれだ M サイズだったかなすげえ入ってるあうまいちょっともしゃもしゃするんでねポテト食いすぎてこちらのカップ麺も今作っていきました あ,、うん、あっう そしたらこれ最後が。いいよこれが最後で、とろける洋酒チーズのフォルマッチってやつみたいです。僕ね、よく横文字わかんないんで、フォルマッチって何って感じなんですけど。よっ。デザートピザ的な立ち位置で。まあ、これメープルね、またもらったんですけど、これはちょっと取っといて、我が家のメープルを。半分だけかけるかとりあえず。まずは、ちょっとかかってない方から。 このピザのね見た目はこんな感じうまそううんああめっちゃチーズこれすごい耳もねあのチーズのやつにしたからめっちゃチーズうんちょっとだいぶ喉ど乾いたんでコーラ あ, あ そああしたらちょっとこのメープルゾーンをはいうまい<笑>うんうん、まこれはもしかしたらめっちゃ重たいから M とかでよかったかもなうんそっちだとこぼれちゃいそうだから器に出して いいやんでこうメープルとチーズってこんな合うんだろうめっちゃうまこちらを完食これピザだね 最後の一切れでございます、うんうんうん、はいということでね今ピザとか全部食べ終わりましたけども今ね嫁さんがいなくて僕家で一人なんで。 ね、自分の料理作るのめんどくさくて<笑>。これはね、取っときたいと思います。あ、はあ。ごちそうさまでした。はい。ってことで、今、食べ終わりました。いや、めっちゃ美味しかった。久々にピザ食べた。今のピザっていいね、いろいろ。耳選べたり。今回はね、頼まなかったけど、生地もクリスピーにできたりとかするし。てか、その前に、このタバスコ、とてもいい。すご い, い, い。やっぱね、僕の個人的には、このね、燻製したやつ。 がね、トップです。でも、料理によってはね、この酸味とか辛味、あとはコクとかも全然種類によって違うので、いろんな料理に組み合わせてね、美味しいものができると思うんで、まあ、ちょっと今後ね、僕もこれ試してみたいと思います。まあ、もし気になった方がいらっしゃったらね、あの概要欄にどこで買ったかっていうのは書いておきますので、よければね、そちらからこれを買ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね